「ぽにょぽにょぽにょさかなのこ」「あおいうみからやってきた」「ぽにょぽにょぽにょふくらんだまんまるおなかのおなのこ」「ペタペタぴょんぴょんあしていなかけちゃおう」「にぎにぎ」 プンプンおてては い, いな。つないじゃおう。あの子と跳ねると心も踊るよ。パクパクチュグパクパクチュグ。あの子が大好き、ま。あ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 よくよく見てみよう。あの子もきっと見ている。一緒に笑うと、おっぺが熱いよ。ワクワクチューワクワクチューあの子が大好き。 マカカのポニョポニョポニョ魚の子崖の上にやってきたポニョポニョポニョ女の子まんまるおなかの元気な子